まもなく3番線に半蔵門線、東急田園都市線直通、各駅停車、中央林間行きが参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。 普段下、普段下です。東西線、五連新宿線はお乗り換え。